今高速関越道東松山インターを降りましたここからは 3.5 キロ今日はね上沼下沼っていうのかな直進ですはい、えー、そちらのですねライトアップされた桜をですねちょっと見てこようということでね9時までライトアップされてます今8時10分さあどんな姿を見せていただけるんでしょうか 直進ですね。直進ってどっちよ。<笑>どっちよ直進って。こっちの。あー、ここの道に出てくるんだね。なるほど。ここね、クロスカブで。あのー、なんだっけ。えー、っと。捕まったところ。百二十五一時間、倒すとダメっていうところで、クロスカブで捕まったところだね。これね、懐かしいことだね。 はい、右方向ですえ、もうすぐじゃん 夜の東がしてなんて走ったことないからねーなんだこれなんだこの大駐車場なんだこれえ斜め右斜め右方向えーよいしょ今斜め右って言った左って言った<笑> 当たってんだけど、とりあえず。うん。左方向。どこだ。 えー、左方向。止まれはい。左方向。はい、左方 向, ー、はい左方向ー。えー、あと 700m だけど。えー、これどういう道よ これ こ, こを右ここを右ねえ、あと 100m であここかおお確かにライトアップされとるここか ええ綺麗じゃんちょっとどういうことよちょっと U ターンしてみようかちょっと U ターンしておくよこれ東松山の駅入り口東松山駅入り口なんだえ、本当とに駅からすぐ近くじゃんな 隣にこんな光栄があるんだえーえき綺麗だよ意外とこれえー全然綺麗じゃんおえーこれはすごいじゃんえー掛ってみようえーこんなになってるおほほほ めっちゃ綺麗でしょへえー、もちってるなあということでね映えたところで次があるんですよ次がねここ下沼公園でしょ 次ね、上沼公園っていうのが、ね、あれ上沼公園っていうのがありまして、えー、ここから3分1分にしろそこもね同じような感じらしいんですよねめっちゃ綺麗じゃんな上沼公園よいし夫大丈 夫, 大丈夫 え。野球場っていうの、え、どういう字書くの、野球場って。どこどこ。野球場、どういう字。どういう字を野球場って。え、わかん、どこにも書いてない、野球場、どうか。 えどこに字が書いてあるわかんねえな見えねえな東山市東松山市野球町だってどういう字でしょうね気になるなさあ曲がりまして「野球」なんか「弓」っていう字だったな球がね これ商店街的なところ全く土地がないので全くわかりません今日ね意外と寒いのよ<笑>意外と寒いのよね桜がね咲き始めた3月のね後半ぐらいはねめっちゃ暖かかったけどね 4月2日なんですけどね、寒いんですよね、実は。え、もうすぐだよ、あと300メートル、どこよ、どこ、どこ、またもこんな住宅街だよ、ここにライトアップされた公園があるなんて、あったよ、おお。上沼公園、おおおこっちの方が密だな、ええー きれ い, じゃんいやー今年花見できてないのよやっと花見できたなもう終わりだけどああ、素敵だわここ曲がったら写真撮れるかしらねえ上沼公園 上がっても写真撮れねえわ。<笑>あーめっちゃ綺麗じゃん。えー。公園っていうかあの下沼公園はさ公園だったけどこっちはなんか川沿いがライトアップされてるって感じだね。あーびっくりした。すげえな。いや本当に本当にあるかよって思ってたけどね。 というわけでですね私の住む埼玉県川越市からほど近い仕事帰りに寄れるですね夜桜探索、東松山上沼公園、それから下沼公園、皆様、いかがだったでしょうか、またチャンネルはですねこの動画だけではございません、たくさんたくさん皆様のたりになる動画、アップしておりますので。 もしよろしければこの後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられてチャンネル紹介動画をご覧になられてチャンネル登録をお願いいたしますそれではまたチャンネルこれで失礼いたしますさようならやべ<笑>えアだ